えー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。えー、ドラムのカラオケを出したところですね。やっぱ見本も見せてほしいということでですね。テンポが100から240まで上がっていくのに、まあ、テンポ100とか120ぐらいは、えー、ちょっとこういうこう遅いテンポでやりにくいじゃないですか。なので今日はこういうぐらいのテンポ、テンポ100での、えー、お手本を4つ作ってみたのと、うまくいかない例というのをちょっと挙げてみました。まずはですね、こちらの方ですね。 あまりうまくいかない例として、まあ、3連符で叩きまくるってやつですね。こうタカタタカタタカタタカタ。で、えー、シンコペーションブックをそのまま使って全部スニアで、こう、アクセントでやってしまう。えー、16分音符で、まあ、叩きまくる。まあ、フュージョン系の人とか結構多いと思うんですけど、そ, れそうすると、まあ別に全部ハマってないわけじゃないんですけど、どれもそれでやってしまうと、4回来たら絶対にこう、飽きられちゃうかな、みたいな感じですね。 で、お、表の音符を多用する、ドンドンっていうところから始めたりとかすると、これってなんかジャズっぽく聞こえないんですね。というわけでですね、あまりうまくない例を、このテンポ100のカラオケのやつで、1個目、2個目、3個目、4個目っていう風にやってみたので、聞いてみてください。 はい。それではですね、えー、どういうふうに考えてこれぐらいのテンポのやつをやっていくかというと、一番目はですね、まあ、相手のフレーズをドラムセットに置き換えて繰り返す。相手のフレーズって何かっていうと、例えばこのフレーズですね。ゥーップッゥーバララっていうのを、えーと、タタタトタトトタターパパパっていうふうに僕は置き換えてみました。 そしたらこれをここのフレーズが全部一緒だともう一つなのでここの頭のフレーズを抜かしてで同じ「打たたとた」今度は「うたたとたとと ん,、うん」まあ上のハイタムの方に向かってみましたで「たたたちゃっちゃ」シンコペーションの連鎖2回使って頭に向かうっていうのがこれが1個目のフレーズですねはい、えー、ドラムセットで叩いてみたので聞いてください はい、それではですね、2個目、売店でシフトチェンジするってことですね。これはもう前のギターのフレーズ関係なくて、シンコペーションブックの一小説目です。まあ、この、ここはね、タンタンタンタンタンタンタンなので、表だったらちょっとやりにくかったんで、裏にしました。えー、なので、タンタツクタタクツタクツツツタツツ タ, タタトン。ね。 で、タードンっていうフレーズ。こういう、こう僕がタームっていうのに使って、これもタームって言われる。タームとかワードって言われるやつなんですけど、こういう8部の跳ねたやつでやる。演奏もこのシンコペーションのブックは、こう、3レプの真ん中のアクセントってのはモダンジャズっていうかコンテンポラリーでしか使わないので、えー、表裏でこうアクセントつけていくと。でもこればっかりだとどうしても飽きちゃうので、こういうワードとかタームを混ぜていく。で、ここはタタタドっていうのが、 このタタタドの売店になるんですけどタタタロなのでタカタとタタタとタトットって僕がやってるワードを売店でやってウッタタンダントトトトトトンっていう風にまた戻すと。なので こうワン、ツー、タ、ツー、タ、ツー、タ、タン、タン、タン、タン、タン、タン、タ, タ, タン、ツー、タ、ツー、タ、ツー、タ, タっていうのを行ったり来たりする。これはフィリーがよくやるフレーズですが、テンポ100ぐらいのソロで3連形とか跳ねた8分ばっかりだと、どうしてもこうずっと単調になってしまうので、スピード感を出すためにこういうシフトチェンジをします。っていうのをやってみましたので、ドラムセットで聴いてみてください。 3番ですね、ノーアクセンントトダブルにしてシフトチェンジ。これどういうことかっていうとシンコペーションブックを こ, こんな感じで、えー、間にこのダブルを入れ込むんですねアクセント以外のところを全部ダブルにしちゃうで、全部じゃなくて<音楽>こういう感じにするということですね テンポが100ぐらいちょっと遅いんで、100とか120ぐらいのテンポだと3年だけだとしんどいじゃないですか。倍店に行くと行き過ぎちゃう感じ。これってフィールは同じまま。このアクセントのフィールは一緒のままじゃないですか。なので同じフィールのまま倍の速度に聞こえるってやつですね。で、タームを使って、またこのテーの。 タンタンタンタンここで間を埋めてこの感じですね、えー、これをドラムセットで叩いてみたのでちょっと弾いてみてください 最後ですね、えー、最後、売店は3ストロークも使えるということです、ね。ここの部分ですね、3ストロークっていうのは、右右左、右右左とか右左、右このテンポの売店だと3ストロークがちょうど合う、ね、の、もちろん、オルタネートって交互でやっても、ってやっても構わないんですが、フィール的には売店に行くと、 こんな感じで3ストロークっていうリズムが合います。なので、えっ、ー、と、タ<音声>ート、タート、タート、ウッタうっャチャちゃっちトン。とこんな感じで、え倍、ー、点に切り替えて、しかも倍点は3ストロークの3連を入れて、倍の3連を入れてみると、急にスピードが上がった感じ、で、ゆったりな感じっていうのが出てくるっていう感じですね。えー、これも聞いてみましょう。 はい。というわけでいかがだったでしょうか。えー、なんかこう、どうしても単調になりがちなんですね。このゆっくりしたテンポのドラムソロっていうのは。3連符ばっかりだとどうしてもこう、単調になっちゃうので、この売店、こういう売店を入れましょうねっていうところら辺ですね。こういったところをやってみましょうっていう形ですね。シンコペーションブックをそのまま使ってしまうとずっと単調なので、ここまではシンコペーションブック、ここからタームを使う、ワードを使う、売店に行くみたいなシフトチェンジをしていくといいかなと。 16分音符っていうのは、いわゆる売店なんですけど、ま、あ跳ね、跳ねた16分音符で叩いていただきたいと思います。で、あとは、表の音を多用というかは、基本必ずバスドラムがですね、表に行ってしまうと、ドラムソロって、これリズムに聞こえるんですね、バスソロが表て。なので、この方がメロディーに聞こえやすいんですよ。なので、ドラムソロ、ジャズのドラムソロっていうのは、えー、 メロディをドラムが叩くっていう形なんですね。で、ロックでのドラムソロってこれで合ってるんですよ。なんでかって言うとリズムの変形で聞かせたいわけですよ。なので、その場合わけですね。だからジャズでもリズムの変形で聞かせたいソロっていうのもあるので、その時は別にバスソロが表行っても構わないんですが、いわゆるジャズのドラムソロのフォーバースっていうのはメロディとメロディの掛け合いなので、リズムパターンでいくとちょっと特殊な奏法になってしまうんですね。だからメロディから来たらやっぱメロディで受け応えたい。そうなるとバスドラムが裏迫に入った方 いいんですよそれを表で結構ロックの人ってこうロック出身の人はどうしても表で低い音フロアとかバストラを表に叩いちゃうんですね全部逆にするとジャズっぽくなります。 という感じで、えー、解説してみました。またテンポごとに、えー、時間を見てやっていきたいと思いますので、次120、140。まあ、120、140だとまあ、ちょっとネタ変えてやっていきながら、まあ、だんだん160、180になってくるとスピードアップするんで、えー、アップテンポの時にはこういうフレーズが合うよ、みたいなのをやっていきたいと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。